どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では東北ブロックの6件ありますね。そちらの2020年度の問い41から問い50までの解説を始めていきたいと思います。 過去問についてはですね、下の概要欄からですね、ダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい。それでは皆さん準備は大丈夫でしょうか早速始めていきましょう。では問い41番です。 次の表は、ある外要・自質要薬に含まれている成分の一覧であるということで、えー、それぞれですね、いろんな成分ありますね。えー、その中で、えー、記述の整合について正しい組み合わせはどれかという内容です。はい、えー、こちら答えはですね、5番が正解となります。5番ですね。はい。 じゃあ、順番にちょっと見ていきます。まずは、A は誤りですね。リドカインは局所の感染を防止、殺菌消毒成分ですよとありますけど、リドカインは局所麻酔成分でしたね。はい、ということで、こちら。 ね、ホワイトボードにもちょっと書かせていただきました。リドカイン。ね。なんとかカインとついておりますよね。なので、なんとかカインとつくものに関しては、極小麻酔成分というところでね、皆さんに記憶しておいていただきたいと思います。はい。そして、え次行きましょう。B ですね。テトラヒロドロイン。これはですね、えー、正解。アドレナリン作動成分となりますので、正解となりますね。はい。それから C です。クロルヘキシジンはですね、肛門部の 中を目的としてということで、これ違いますよね。クロルヘキシジンは抗ヒスタミン成分ですよね。クロルヘキシジンは抗ヒスタミン成分なので C の内容は誤りとなります。はい、それから D はアラントインは痒みみ、ね、痛みとか痒みを和らげる目的。ね 違いますよね。アラントインというのは、ね、高温部のね、えー、治癒とかを目的としておりますので、なので、えー、このあたりですね、B のところも違いますよね。はい、ということで、こちら、答えはですね、5番が正解となりました。はい、じゃあ次見ていきましょう。問い42番です。次のナイフ、 アレルギー要約に配合される成分のうち抗ヒスタミン成分ではないものの組み合わせはどれかということでここを気をつけましょうはい、えー、答えはですね2番が正解となります A と C が正解ですね A と C が抗ヒスタミン成分じゃないんですよ溶化イソプロパミドね、こちらにも書かせていただきました溶化イソプロパミドは抗コリン成分でしたねあーそのカードね忘れがちになっちゃいますのでしっかりと押さえ 書いておきましょうはい、そして、ブロメラインですね。こちら、ブロメラインはですね、例えば、風邪薬のところでも、ね、ブロメライン、抗炎症成分とかね、出てきたと思いますので、ああ、そうだったな、というところね、大丈夫ですよ。ね、皆さんね、こう、ああ、そうだったな、と。ね、それがね、あの、ちゃんと抑えられていれば、ね、あの、皆さんの頭の中に入ってるってことですから、あとはそれをね、どうやって引き出すかっていうところが、 ね、過去問のトレーニングをする。要は、アウトプットするっていうところがね、えー、すごくね、こう、なかなか出しづらいので、皆さんね、ぜひぜひそれを繰り返しやればね、必ず出るようになりますから、頑張りましょうね。はい。ということで、問42は2番が正解となりました。では、次、問43番。 婦人薬として使用されている漢方処方製剤に関するものであるということで、正しいものはどれかということで、こちら内容ちょっと見ていきます。体力中等度では、皮膚はカサカサして、色艶が悪くのぼせるものの、ということで月経不順とか色々書いてありますね。皮膚カサカサしてのぼせてます。この人はですね、すごく体熱いんですよ。のぼせてますから。それから皮膚カサカサしちゃってますので、要は、熱がものすごくねえ高いので、 皮膚の部分の水分がどんどんどんどん蒸発しちゃってるんですよ蒸発しちゃってるからどんどんカサカサしちゃいますのでなので漢方処方としてはですねそののぼせるとかねカサカサあの特にその熱を取り除いてくれることがねすごく得意なものを使っていただくといいかなと思いますはいじゃあ中で見ていきますと こちらはですね、問43は3番が正解となります。はい、えー、運勢院ですね。暖かいのを清らかにする飲み物と書いてありますね。はい、なので、えー、こちらはですね、温めるんではなく、冷やす働きがあるのが運薦院となりますので、運薦院ね、特に女性疾患とかに使っていく、冷やす能力がある、ね、 漢 方, 処方だとと思いまますのでここ3番しししっかりと確認しておきましょうはい、ということで、次に行きましょう。今度は問い44番です。鼻炎用点鼻薬の配合成分に関するものであると、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えはですね、5番が正解となります。問い44は5番が正解ですね。はい、A はナファゾリン はヒスタミンの働きをを抑える作用を示しまますすよと書いてありますねナファゾリン。ね、え、これも書かせていただきました。ナファゾリンはアドレナリン作動成分となります。なので、アドレナリン。ね、ナファゾリン。ね、そうですよね。なんかね、リンリン、リンリン、可愛らしいですよね。はい、ということで、そんなね、つながりで押さえていただくとちょっと覚えやすいかなと思います。もちろん、アドレナリン作動成分なんとかリンってつかないやつもありますよ。ね、え、でも、そんなところちょっとヒントにしていただくといいのかなと思います。 you <laughs> はい。ということで、A は誤りですね。はい。そして B と C は正解。それから D ですね。D は、クロモグリクサンナトリウムは、アレルギー性ではない、鼻炎や、副鼻空炎に対しても、有効である、無効です。はい。ね。<笑>クロモグリクサンナトリウムというのは、これは、ヒスタミンの有利を抑えていくものにとなりますので、アレルギー性のね、えー、ところでヒスタミンね、関係してきますので、えー、そのアレルギー性でないものはですね、無効と。 なってしまいますので D は誤りということで問い44は5番が正解となりましたはいでは次行きましょう問45番ですはい点眼薬の使用にあたっての一般的な注意に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかという問題ですはい答えはですねこちら3番が正解となります3番 B が違いますね 結膜脳内に行き渡せ、行き渡らせることにより効果が増すため一度に何滴も転眼しましょうというところでね、えー、これ転眼薬ね、ガンガンガンガン目に入れていけばいいっていうわけじゃなかったですよね。えー、なので一度に何滴も転眼するというところは誤りとなりますので一滴で十分でしたよね。はい、なので B は誤りです。ということで問45番は3番が正解となりました。はい。では 次いきましょう。問い46番です。眼科用薬及びその配合成分に関する以下の記述の整合について正しい組み合わせはどれかというところで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A は正解、そして B ですね。B は誤りですね、結、えー、膜や角膜の乾燥を防ぐことを目的として、放酸が配合されているということで、はい、放酸というのは、これは、 防腐剤の目的、まあ、抗菌作用とかがあるので、そんな目的で使っていくのが放酸です。なので、角、えー、膜の乾燥とかを防ぐものは、例えばコンドロイチンとか、えー、そういったものがですね、該当してきますので、 こちら B はですね、誤りとなります。はい。ということで、問46は3番が正解となりました。はい。では次、問47番行きましょう。眼科用薬の配合成分に関するものである正しいものの組み合わせはどれかということで、はい。こちら問47は2番が正解となります。はい。2番なんですけど、A と C が正解ですね。なので、じゃあ B はアズレンスルコン酸ナトリウムは、結膜や 角膜の乾燥を防ぐことを目的として違いますね。えー、アズレン、スルコン酸ナトリウム、水溶性アズレンはちょっとここにも書かせていただきました。抗炎症作用とか、組織修復作用とかね、そんな働きがありますので、えー、ここのところを間違えないようにしておきましょう。はい、ということで B 誤り。それから D ですね。ビタミン B6 は、えー、子細胞が光を感受する 反応に関与していることからということで、目のところに関与しますよね、とかって言ってるんですけど、それ違いますよね。これ、ビタミン B6 ではなく、ビタミン A の記述になります。ビタミン A ですね。ビタミン A の記述となりますので、そこのところ違いますね。はい。なので、こちら2番の A と C が正解となりました。はい。では次行きましょう。今度は問い48番です。傷薬などの 殺菌消毒成分に関する以下の記述の成功について正しい組み合わせはどれかということで問い48は4番が正解となります。4番ですね。はい、えー、こちら A が違いますね。アクリノールはね、アクリノールってなんかね、あの黄色く着色しちゃうものでしたよね。はい、で、そのアクリノールは心筋、血核菌及びウイルスに対して要は全部に使えるよねとかっていうような感じで書いてありますけど、あ、まあ一般細菌にはとか書いてないですね。で、えー、アクリノールは一般 一般細菌のみです。アクリノールは一般細菌のみに使っていくほとんになりますので、心、え、菌、ー、結管菌、ウイルスは、ねえー、無効となりますから、えー、は誤り。ということで、えー、こちら問48は4番が正解となりました。はい、では次問49番。一般的な、ねえー、総称への 対応に関する以下の記述の成功について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えはですね、4番が正解となります。問い49は4番が正解ですね。はい、こちら C が違いますね。えーと、やけどとかですね、えー、それから水泡は直ちに、えー、滅菌した器具で、 ね、破り、内容物を取り除く必要がありますよ、という、ね、これは違いますよね。えー、ただちにね、えー、こうしちゃいますと、また細菌とか入ってしまって、可能してしまうことがありますので、えー、そのような処置はですね、あのー、ご自身でやることは一般的なね、えー、対応としてはね、好ましくありませんので、C は誤りとなります。ということで、えー、こちら4番が正解となりました。はい、じゃあ次行きましょう。問い50番です。 はい、えー、思想農狼薬に、の配合成分と、その配合目的の組み合わせと、組み合わせの成分について正しいものはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。1番、ということは B が違いますね。超自由なんですけど、えぇ、ー、と、 なんだ刺臭組織からの出血を抑えますよということで、出血を抑えることが目的ではございません。えー、超自由に関しては殺菌消毒だったりとか、あとはですね、抗炎症作用とか、そんな働きがございますので、えー、こちら B は誤りとなります。ということで、問い50は1番が正解となりました。はい、ということで、ここまで皆さん大丈夫だったでしょうかね、第3章ね、やっぱり難しいですよね。でも、基本的なところを抑えているところがね、多いですので、ぜひぜひですね、 ね復習しっかり通しておきましょう。はいここまで動画がいいなと思っていただいた方、ぜひラインアット登録していただきますと、えー、試験情報だったりとかあと石川と直接ね、えー、やり取りすることもあの質問とか受けることもできますのでぜひぜひですね、えー、ご登録いただければと思います無料となりますのでね、えー、ご利用ください。はいということで本日も誠にありがとうございました。